始まりました商量チャンネル<笑>あった初めて<笑>さすが、はい、今回は、うん、まあ披露宴も終わり新婚旅行も終わり、うん、前回はねちょっとあのちょっとお真面目会をやったので今回はちょっと楽しくね、うん、お送りできればなと思いますはいでえー、今日朝から、うん 郵便物が、うん、届いたんですがなんと、うんはい、披露宴に来てくれた前の職場の友達が、うん、ででんこれは何がさっ札幌ということはここになんか書いてある「どれどこフォとビー六本セット」なんと、うん、ビールを僕ビールが大好きなんですよ。 前回もも飲んでたたい、うんうん、いいやつもらっちゃまましし開けてみましょうかあここ、なん か, <笑>なん か, かわいいえ、かわいいかわいくないこれ、うん まさかまさかフォトビーってもしかしてそういうことえどういうこと、はい、なかなか開かない<笑><笑>なかなかかない<笑>、はい、あ、お<笑>すごいやばくない見せますよやばいやばいいいうんこれ見えますか すごーい待って 僕, 僕らが多分あピントピントがこうかなあったあった僕らの披露宴の時の写真写真あフォットビーってそういうことなんだねえんか合うかな、ね、えめっちゃ嬉しいねやばいねうんありがとうございますありがとうありがとうございます名前出していいかなダメかな原さんかおる わ<笑>かんないもん見てくれてる方が<笑>そうだよねありがとうございますでもこういうい本当この友達ほんと今西のかなり西の方にうに、ん、九州じゃないけど西の方に住んでるけど披露宴のためにわざわざ来てくれてありがとうございますこういうのもあるんだねびっくりしたそれとそれといや他にもいただいたんですよ、うんあの デーリン。それは、何が入ってますか。バカラ。バカラ。バカラ。ああー。可愛くないな、これも。可愛 い, い。え、なんかもう、あれだねの。触りず。触りず。いやー。グラス。あ、これについで飲むん。そう。ね。ビアグラス。うん、はい。ちょっと可愛 い, い形のビアグラスをいただいたんですよ。うん。 ありがとうございます。ということで、うん、このいただいた、うん、ビールに合う、うん、料理をを今回はお送りしようと思います。イエーイ、まあ、合うのかどうかは、うん、さておき作りたいものを作る<笑><笑><笑>とりあえずじゃあ そう、前回ね、うん、あのうちらが、うん、何をしてるっていう自己紹介のね、うん、動画をお送りしたと思うんですけれども、うん、そ, のそしたらコメントにですね、うん「あの、お二人とも料理をされてるんですね、うん、料理を作ってる動画など上げてほしいです」っていうコメントもいただきましたので早速、うん、作りたいとそれをお送りしたいと思います。いますはいキッチンに やってままいいりましたはい、じゃあ今日はねあのいただいたビールに合う料理を作って食べたいと思いますイエー イ, イ, エーイで、今日は何 を, 作りますか何を作るかというと、はい、やっぱりビールといえばドイツドイ ツ, ドイツといえばじゃがいもとソーセージ<笑>、うん、<笑>ということでジャーマンポテトを作りたいと思います はい、でジャーマンポテトと、はい、あとうちらの大好きなねあのパスタ作りますはいはいそしたら材料を切っていきたいと思いますもうじゃがいも皮付きで使っちゃいます洗って 終わってあとじゃがいもは電子レンジでチンをして若干火を通しました大体 500W で4分間くらいやりましたそしたらフライパンにオリーブオイルうちはね結構オリーブオイル使うからねいつも大きいやつ買ってるよねうんオリーブオイルもたらします はいそしたらはい粒、うん、マスタードをうん入れまーすおうおうおうおおあ結構入れんだねうん結構入れてない結構もう半分ぐらい使ってないうんこれねチューブでね 40g くらいしか入ってないから ほんあの、お店とかだとね、あの、瓶の、すんごい大きい瓶の中に入ってるやつ、ね、使うから、うん、結構ね、量使えるんですけど、ねうん、家庭とかだと、あ、マスタードもすごいいい匂いがする。ねーなんか、うん、あ、美味しそう。はい、そしたら、うん ちょっと整えます。はい、お塩と、もう男の料理なんでね、ここら辺は適当でーす。グラムとか測らない。<笑>測ってください<笑>。<笑>あ、でもすごく美味しそう。いい匂いだね。ああ。うん。あ、いいと思う。うん。 カットしてもらって。<笑>どうしようかな。お皿。これはパスタで使うから。あ、これとかに入れる？可愛くない？うん。大丈夫。うん。うわあ、美味しそう。 じゃあ見せてください。仕上げがありまーす、うん。仕上げはお母さん。あっ<笑><笑>最後に。 ルメザンチーズ粉チーズをかけて完成ですおおいしそうできましたーはいジャーマンポテトーはいおいしそう塩入れます結構入れていいよ2つ紙みくらい入れていいと思う 本当はねパスタ作るときはもっと大きい鍋のほうがね、うん、いいんですけどまあお湯を沸騰させながら、うん、どういうふうに切りますかえー、っと玉ねぎは、はい、スライスしまーす、ね、あそっち向きじゃなくてあそのままでいいのうん半分切らな い, の、うん切らない お、包丁が使うのが、まだ火はつけません。ここうん、もう入れちゃうもうあの入れちゃって大丈夫です、玉ねぎは。玉ねぎ は, い、はーい、入れまーす。はーい、じゃあ次、しめじを分ぐらい半分くらいはい。 何グラムかな。半分、ね。半分。はい、でもう半分は。もうしまっちゃってください。使いません。うん、うん。まあ、もうしめじはね、あの下手の、あの。 繋がってる部分をカットしてもらってバラバラバラバラもう入れるだけで OK ですやっぱ美いしいよね美いしいいいアクセントになるんですよケッパーがまたうんスーパーにねもう普通に売ってるのであの試したことない人是非あの入れてみてくださいはいそしたらもうツナ缶も入れちゃいます オイルとかね気になる人はちょっとあのオイルだけ捨ててもらって入れた方がいいかもしれないんですけどもううちの場合はもうオイルもそのまま使っちゃいます、うん、はい軽く炒めてください結構くだくさんなるねうんまだねそんなに 混ぜ混ぜしなくても大丈夫だと思うけど、うん、はい。そ、は、れ、い、である程度炒まったところであのパスタのゆで汁まだパスタ入ってないですけど、うん、お塩が入ったお湯を3倍くらい、うん、3今回はねあのー だいたいパスタ3 0 0ムくらい使うのであの2人分男2人分なので3 0 0ムくらい使うのでお湯は3倍くらい、うん、でパスタそうだねいいはい、うん、ででん出ましたパスタ<笑>もううちはね常にパスタの麺は常備していまーす それでね、たぶんね、3いやいや200く ら, らいだと思う、うん、200弱くらいだと思う。も, っとるもう一つかみかな、うん。うん、そんなもん。ぐらいで、300くらいかな。出ていいうん本当はね、もっと大きい鍋がね、あるといいんだけど、なかなかない2杯3杯くらい入れていいと思う。 3杯 目, 三杯目こういったソースはねもともと味がしっかりあのつけてあるのであのちょっとこのあと味を見ながら塩コショウをしてあの味の調節をした方がいいと思います、はい うん今ソースはこんな感じでーす おいし い, 美味しいうん食べる、うんうんうん、もうちょっと教えを入れてもいいかな あ, あでもあさりの、うん、すごいいいだしが出てる、はい、入れてくださいます一回火止めた方がいいかもしれないあ違う違う違う<笑>パスタの方 で、混ぜますうん、奥にパスタが落ちてる奥奥奥うん。そしたら火をつけてオリーブオイルオリーブオイルをさらに入れます はいそしたらここからが勝負さあ振って振って振って振って乳化か乳化が大事乳化させないと乳化っていうのは水分とオリーブオイルの油分を一体化させることを乳化っていいますこれがちゃんとできないと美味しいパスタにならないんですよね、うん 量量が量だけに重 い, よ重いよ、はい、そしたら ち, さがバレるわ<笑>ちゃんとあおれてないしね。<笑> です。はーいじゃあ盛り付け。でしょう。どうでしょう。はいじゃあ完成を見せてくださーい。えー、っと魚介たっぷりジェノベーゼパスタできましたー。ええまあ美味しそう。さあ、はい、完成しましたー。ええショータサク全魚介の。 ちのベーゼパスタとジャーマンポテトジャーマンポテトで す, ートで す, ですとこれですようちらの披露宴の写真がのってるビールのってるビール、うん、さあ早速乾杯しようワ、うん、イゼン ドイツビールです。うん。手酌っていうね。<笑>で、これもいただいたビアグラスで、可愛 い, いね。じゃあ乾杯。いただきまーす。うん。っていう感じで、美味しい、うん。っていう感じで、えっと。 こんな感じで作りましたこんな感じで<笑><笑>もしよければ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いしまー す, お願いしますじゃあまたいただきまーすあ